スキイセンいくぜ妖怪宗助チェンジソールセットレッツゴーオンスーパーヘンゲンドローンチェンジャ ー, ーはいということで本日もやってまりました古原やしさ TV よはい皆さんねこの衣装を着ているということはそう 今回もですね、コラボでございますそして、今日来てくれたのは、こちらの岡田夫、小川さんですよろしくお願いしますどうも、こんばんは。えー、古葉安久 TV、えー、ご覧の皆様、えー、初めましてですかね。えー、たぶあの、ファンの人たちは絡んでないと思うんですけど、こう、被ってないときに。でも、えっ、ー、と、今後、よろしくお願いします。小川輝明です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日も嬉めっちゃ嬉しいです。いですはい で、まあ小川さんと言ったらまあ皆さんで、ね、もご存知、まあカクレンジャーのねまあレッド、サスケカクレッドじゃないんですよこれ忍者レッド<笑><笑>これ多分割と間違える人多いと思うんですけどもニンレッドのサスケそして銀河マンではねヒューガを演じたえー、小川寺明さんなんですけれども今回はですね、ちょっと色々と聞いていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますお願いします実は、はえ、会うの初めてはいそうだね実は初めましてなんですけどもな ん, いろんな場所でこうね、なんかこうコメントとかやり合ってるからはいすごいす、ね、親しくしてるようなつも 俺だったんですけど、いや、僕もそうです。あったら、あ、俺初めてだった。<笑><笑><笑>ありがとうございます。そうなんですよ。いやね、ね<笑>今回も本当、小、は、川、い、さんがもうめちゃくちゃ優しくて、本当に、僕が、あの、コメントとか、そう、ツイッターとかでの、そのやり取りは。まあ、あったんですよ、実は、初めて最初に喋ったのは、おそらくクラブハウスだと思います。ええーはい、あ、あの時か、おそらくあの時だった。ああ、なるほどね、はい。そうだ、ツイッターでは、だって、はい、コメントやり取りしてるけどね。はい 会話をし た, いなかったもんあ、そうなんですそれでなんか俺すごい仲いい気になったん、ね、いやいや僕も本当に仲良くさせていただいててもう嬉しいです本当にいやいやいやいやその気でずっといてほしいですありがとうそれはそれははいでその時にいやややめてくださいやめてくださいやめてください<笑>だから僕小川さんからフォロー来た時もめちゃくちゃ嬉しくていやいやいやいやもう本当 に, にありがとうございま す, と, いますとんでもないです、はい、<笑>では、まあ、小川さんと家をですね話、まあ、題にめちゃくちゃなってましたけれどもいやいやいや人で 写写った写真あったじゃないですか あ,、はい、あれこれなんだみたいなこ れ, これ何が始まるんだみたいなやっぱみんなすごいワクワクしてたと思うんですけれどもいやいやなんであの写真がそもそも撮ることになったのかっていうところをちょっと教えてほしいです僕らのね関わりでいうと東映さんなのにもかかわらずつぼら屋作品に関わることが最近多くなって。 でまずはその Netflix のフル CG のアニメーション版の「はい、ウルトラマン」という作品で、はい、僕がゾフィーと太郎の動きをやらもらっているんですけど、うん、そういうのがあってでそこから、えっと、実写もやられてるんですよねっと、はい、実写も、えっと、出たいななんて言ってたら、はい、あの今度は「ウルトラギャラクシーファイト」という、はい、全世界同時配信のものの「ワル」の声をやってくださいで。言って。<笑> でそれがあったところで実はその同時期に、えー、その監督が坂本浩一監督という人なんになってその方がみんな世話になってるんですけど、はいはい、っすその、えー、と坂本浩一監督が、えー、実は今、えー、ケインで何かある。 動画を撮ってる、まあ、僕らグループラインやってるんですけど、はいはい、そのグループラインでやり取りをしてたらあのみんなそれぞれが関係あるところでちょっといろいろ土田は土田で、はい、今やっているデッカ、はい、ウルトラマンデッカーっていうものの、はいはいはいえっと、マスコットキャラクターなんですけど、はい、その、えっと、羽次郎かな、はい、そのキャラクターの声をやってる。 えー、あ、もうつぶらついてるんですけど<笑>僕らとしては、えー、だからそれもあってなんかえっ、ー、とああそこで坂本さんとやるよみたいな話になって、はい、3人がやるってことになったから、はい、まずは会うってなって、はい、ご飯食べたんだけど、はい、せっかくご飯食べたんだったら写真撮ろうかって言って、はい、写真撮って、うん<笑>はいはい、写真撮ったらみんなで「にあげとくみたいなことでうーわそうですよ」ちょっとジョークで「はいまあ、あげてみようか」って言ったら、はい、思ってるのもバズるよ<笑>めちゃめちゃバズりましたねあれ。 ヤフーーニュースさんまで取り上げていただいて<笑>いやすごかったですよめちゃくちゃ嬉しかったですあれもうみんながあれこれなんかあるなってやっぱ思いましたもんね<笑>みんなそれは30周年期待しちゃいますよこれもう<笑>やばいやばいやい気持ちとしてはですよ絶対やってほしいです、まあ、それはあの皆さん の, この声が上がって、うん、こうあのバンダイさんとか東映とかね、はい、こうやるべきじゃないってなってきたら、はい やるかもしれれないのでそれは皆さんがそうですよ皆さん声を上げましょう<笑>でも本当にそうで10ヤードグランプリもみんなの声があったから僕たちできたってのもあったんでぜひ30周年カクレンジャーやってほしいですよね皆さんねもうぜひ声を上げてどんどんこれ拡散してくださいそもそもカク、はい、レンジャーになったのってあれはいつも何歳くらいの時なんですか あれはね、25歳25歳、はい、え、ってことは今なん、今、何歳ですか今、秘密です。秘密<笑>ちょっと遡ったら分かるんですけど、<笑> 25歳が8年って言ってい28だから<笑>、はい、53、いや、今54になりました、はい、54ですよ、皆さん、ぶっちゃけ僕の感想言っていいですか、はいいや、僕、小川さんとコラボするっていうふうになって、ちょっと昔 の, その動画をね、見させていただいたんですけれども、あの、変わってるところって、 本当にバンダナつけてるかつけてないかくらいしかなくて<笑>本当めちゃくちゃ若いですよいやいやいやいや正直もう必死ですからねいや全然変わんなくないですかホントにうーんいっぱい変わってますけどね変わりますか俺はその高山さんだったんですけど、はい、本当高山さんと俺が体重も身長も一緒だったんですへ、はい、えー、で高山さんはかくれんじゃの時が、はいえー、とこのスーツアクターとしてテレビでやるの初だったのでそうなんですかそうなんですよえデビューがかくれんじゃなんだけどえあえ主演としてやるのはね え、あのミスターカメライダー高橋さんですか。ええー。そうなんす。すごい。だからその時は本当に一緒に作ってたっていう感じで、もうだからえっと体型もキャラもなんとなくこう似ていて、だから僕はどうするって言ってああいうこういう風にやりたいんだけどって話をして一緒に作ってたみたいな。はい、え年はどれくらい。年も同じなんです。あ年も一緒なんですか。そうそう。ええー。<笑>すごいですね。すそんな奇跡ありますか。 えー、すごいこれだからめちゃくちゃ一つになってやってた感じはあったんですけど、ね、あそうなんですね、うん、やっぱでもお互い話し合いますよねそういうのねそうそうめちゃくちゃ話しててなんか例えばこれ印象的に残ってることとかってありますかエピソードとして えー、といやあのもと元々のキャラが猿だったので、はいはい、だから超猿で行こうよって、うん、もうキキーっていうようなやつでやろうって言って、はい、最初2人で、はい、あの話し合って、はい、であのポーズがなんとなくは決まってたから、はい、映像には残ってるんですけど、はい、12話だけこう変身してるんですよ。はいはい えー、そうでしたっけ猿、猿としてこうやって、うん、で最後に変身した後にキキ、はい、言ってるんですよやってましたっけ、えー、それ全然気づかった1話、<笑><笑>はい、一一羽2話だけね1、2話が一緒に撮るじゃないですかでそれをやったっ、えー、とにめっちゃ怒られてあ怒られたんですか怒られたっていうほどではないかもしれないけどいやいや、ラじゃないんでみたい な, <笑>な<ほ><笑>だからこれじゃな く, なくなってこうにななっったたんんでですす<笑>そういういことだキキもなくなったんです。 まあ、特撮って大河と2つだけしかないと言われてるその年間を通して同じ番組があるっていうものとしてやってるんだけど前の戦隊に対しての思い出がやっぱあるんですよ1年間やってるから。 で僕らなんか「大、ねえっと、レンジャー」ってすごく熱いドラマがあって、はいはい、で一番最後なんてみんなでこうなんか感動的に泣いて「いや終わったぜ」みたいな感じの<笑>次に俺らのすごいおちゃらけてアメコンみたいな感じでズババババッて出たりするような感じでしかも12話なんて俺らは変身できずに逃げてばっかりそんな感じだったんで<笑>、はい、お前らふざけすぎだろみたいな感じで怒られた。 才三とずっと逃げてましたもんね、最初ねいや本当にだから、えっ、ー、といろんなところで、おバカレッドみたいなの中で、<笑>浦原君の名前は、<笑>実はよく聞いて た, からあ聞いてたから、本当ですか、<笑>いる、いるみたいなう、真面目なんですけどね、真面目では熱血なだけなんですけれどもね、<笑>はい素晴らしい、いや、そうなんですよ、でもそうやって考えたら、忍者系の人たちって、割とおバカな感じ、多くないですか。<笑> ね、え俺、あっぱれって呼んでるんですけれども、高春もね、忍者、赤忍者もそうですし、忍、は、者、いはい、レッドもそうですし、なんか、ハリケーンレッド、まあばカではないけど、なんか、あのあの彼は、はい、人間がバカ<笑>人間がバカだから全員じゃもう、おばかってことでいいですかね、これね、忍者系の。 おバカっていうのは、はい、おバカって言っちゃうとちょっとなんかね嫌なあの印象なんですけど、はいはい、純粋と思ってますそうですぜひそう思ってください<笑>そうですもだから、はい、サスケもそうですよ純粋なんですよ子供心を忘れない純粋 な,、はい、純粋 な, なレッドす、ね、ですねそうですよホン<笑>そういうことでいきましたう、はい、オーディションで何か印象に残ってるものとかありますか<笑><笑> 専門学校とかあとは養成所とかで結構教えることがあったり、はいまあ、あのオーディションの審査員になることも多いんですけどそういう時に結構言わせてもらってる、はい、ことなんですけ ど, ど僕がその特撮とかそういうその、ね、作品のオーディションに受かった理由としては1個だけ明確にこれは受かったなと思ったものがあったっていうでいそれは僕はやる気がありますとか熱意は誰にも負けませんとかいう人はいるんだけどそれって希望的観測でしかないんですよ。 なるほど。な そ, それのるほどえっ、ー、と実績 結, 結果論でしか判断をしないんですよ。みんなはいはい、だから結果を見せたいなと思って、僕何をしたかっていうと、奈良県がえっ、ー、と今実家がある奈良県ですけど、はいはいはい、東京から奈良まで走って帰ったんですよ。えー、やばっ。ええー。<笑>夏休み。えー、7月ぐらいにえー、？10 日間。走ってですか？えー、10日間で600キロぐらいですね。<笑><笑>きつー。一日60キロぐらい。ええー、やばっ。そうなんですよ。 もう本当に大変でその過酷な状況に自分から追いやったからもう本当にしんどくてつらかったんですけどあの終わった後に家に着いたら俺はやったなって思い出 す, よ<笑><笑>うわすごー俺はやればできる男だっていうのを自分で思ってあげられることができて。 でそれでその冬にオーディション行った時にいやあの僕は、えっと、東京から奈良まで走って帰りました、うんえっと、やればできる男ですっていうことを言ったんですね、はいはい、それは多分オーディションいる中ででもほぼ一地じゃないかなと い, い, い, い, いないですねそんなそれは確実に覚えられただろうな<笑>僕ら最終選考ご自身様であった、はい、ご自身さ最終選考で レッド役が3人残ったんですあとは2人ずつだったんですけど、はいはい、レッド役だけ3人いて、はいはいうんうん、で1人はともうザ・日本男児みたいな人で、はい、もう1人はかっこ、いわゆるかっこいいっていう人だったんですね、はい、で俺が間ぐらいだったんですけど、はい、それが最終審査になった時に、ペラ1枚、はいあの、セリフのやつ、はい、紙をもらって、えー、みんな並びでやらされるじゃないですか、一、はい、回も呼ばれなかったんですよ。うーわーマジですか本当に一回も呼ばれなくて え、これ何こんなことあんのと思ってで一、えー、回審査終わりましたんで、えー、東映の本社だったんだけど、はい、その地下に、えー、と喫茶店があるんで、はいえー、と皆さんそこでお待ちくださいっていうことになっていや俺もう絶対落ちたと思っていや落ちたって 思, 思いますねそれはもうこれ最悪だと思ってたわけですよ、はいはい、そしたら、えー、じゃあもう一回上に戻ってくださいって言って上に戻らされたら「ごめんなさいもう一回やらせてください」って言われてその時は俺をいっぱい。 使ってもらってやった<笑>ちょっと何があったんですか こ, このこのちこの1回言っめっちゃ悩んだんだよ<笑> う, うお何があったんだこれで後々にそれを聞いたらえっとその、えー、脚本家の方でね今亡くなった杉村翔さんっ、は、て、い、いう方がいらっしゃるんですけど、はい、その杉村さんが小川さん、なんでお前受かったかわかるって言われて、はい、いやわかんないですよなんでですかって聞いたら一番らしくなかったんだよって言われてえーらしくないってなんすかみたいなはい。 で、お前がなんか受かるわけないんだよ普通 の, あの戦隊のオーディションの時だったらって言われてでも今年はらしくないので行こうっていう趣旨だったからお前選ばれたんだよええー、そんな理由なんですかだからもうそれ最初はもうすごいそれが悔しく て, しう い, て<笑>いやーまあそうですよねだから俺いわゆるレッドになろうと思ってすごい役作りを考えたはいはいはいはい、はい、うわそんなことがあったんすか、うん しかもね、まあのうん、うんというか、良かったなと思うのは、えっと、実は。 ケインンはオーディションなくもうあの入るっってて決まってたんですよ、えー。海外からもう日本に戻ってきて一発目でやるってなったんで<笑>じゃあ東映、えっと、や, やりたいですって話になってじゃあケイン入ろうよってなってで当時はカメラでやってなかったので、はい、ブルース・ワットっていうメタルヒーローのの、はいはい、でブルース・ワットかかくれんじゃどっちがいいって話になって、はい、戦隊ものがやりたいって言って戦隊に入って最初はケインがレッドをやる予定だったんです<笑> そうなんすかでも一切日本語を喋れなかったんであっあれでもたまに喋ってたじゃないですかあののとかで あ, あの中でやってるのは本当にもう片言なのあ片言ですけど日本語喋れない中でじゃああの片言を覚えてたってことですか政フとしてもうだから台本にも、はいえっと、マネージャーに全部アルファベットで書いてもらってそれをただ言ってただけえー、そうなんですかだからレッドはさすがに無理だろうってなってブラックにやったんです だから俺は入れたけど、ケインがレッドだったら、もう、<笑>まず入ってない。めちゃくちゃやつもの設定もね、ジラヤ一族が途中でアメリカに行って、<笑> あ, ね、<笑>あれ、めちゃくちゃ面白いですよ、あれで、ね。だからしゃ、なんかね、みんなあれで、ね、みたいなリリーー、ね、めちゃくちゃ発音のいいヘルプミですもんね。<笑> そ, う そ, う そ, う<笑>そうか、そうから、ですよね。あーそう、面白いいろんな生きたつがいや、やばい、なんか、こんな話した分全然時間足りないですね。<笑>じゃあちょっっとあの印象に、はい、その残った シーンっっってていいいうのをちょっと言ってもらいたいですけど、うん、僕から先に言っていいですか、はい、僕は20話の SASUKE <咳>がすごく泥臭くて、なんか人間味もあるし、これ、その時知ったんですけど、これ、GPS 機能ついてるんですよこれね、<笑>ドローンチェンジャーに。これドローンチェンジャーがあるから、これ、自分の位置がばれるって言って、変身道具を置いて子供と一緒に逃げるんですよ。<笑>で、ななんらその子供が ね、お兄ちゃんのせいで僕は今追われてるからどっか行けよみたいにやってめっちゃ嫌われるんですよだけどこれすごいのがその言った2分22秒後に子供は「お兄ちゃんと一緒じゃないと逃げたくない」って言うんですよこの2分22秒でサスケはこの子供を改心させるというか心変わりさせられるその魅力を持ってるのがサスケなんですよ<笑> 実はあの頃が、はい、えっ、ー、がもしかすると一番その役作りというか、はい、役に対して、えー、と揉めてたりというかいろいろ動いてた時期なんですよだから、えー、と単純に言って一番最初の頃って子供に対して呼ぶ時に坊主だったんです あー確かにそうやって言われたらそう思う最初「坊主」って言ってて「うん、その坊主」っていうのはちょっと、うん、あのひどい言い方すぎるからって言って「うん、坊や」になって「僕」に変わったんですよ、はいはいはいはい、でそうなった時に俺のキャラクターが「僕」ではないよこの俺の作ってきたキャラクターに対して「うんはい、その坊主」じゃダメって何でなるんだって、はい、あの熱いキャラクターとして作っていたら、はい、そんな人間が「 僕っってて言言うかって言わなないいでしょみたいなあでその子の時に一番揉めてたと思うんですよなるほどそうだったん、ね、ですでそのなんかその思いみたいなのが全部多分で、ねうん、あそこにあるでぶっか活てんじゃないかななるほどでも結局やっぱりかくれんちゃんの基本的なスタンスが無理があるってなって実は25話で第1章完って終わったんですよえそうなんですか、うんえー、でえ僕らこれで 普通一年じゃないですかみたいな感じで、もうその台本もらって、うん、えっ、ー、と第一章かんって書いてあって。うん、えあれ、だからこれで終わりなのかなと思、うん、って、うん、そしたら第二章が始まったんです。うん、第一章までは、あまりにもふざけすぎてるからって、うんうん、めっちゃそのえっ、ー、と、いわゆる特撮が好きな人からすると。うんうん ありえないっ て, なって<笑>要するに第二章になってめちゃくちゃ真面目な話になったんですよあそうなんですかでもとそうすると今まで見てたその特撮好きではない人たちが、うんうんうん、いやいやあのねかく<笑>れんじゃーっていうのはもっとねコミカルがないとみたいな形になって<笑>、うん、若干また戻ったり真面目になったりっていう多分そのねバランスがもしかしたらかくれんじゃーは良かったんじゃないかなとすあっせっかくなんですね、うん、その小川さんの印象に残ったシーンをちょっと教えてください そうですあのいやえっ、ー、とね実は、まあ、2つあってえっ、はい、14話15話ぐらいが確か、主典童子っていう2人、はいはい、のねあの酒のみのあそうですねはいはいはいはい あ, あいつら強かったですね、えー、ケインと僕だけが残って、はい、あと3人が捕まえられたっていうところで、はいはいはいはい、こう、なんか追いかけていくっていうシーンが、はい、まああのファンの人たちにとっても一番まあ思い入りが残ってるみたいな感じだ が, がっていうあのシーン熱かったですよねなんか俺たちだけでケインさんに言うじゃないですか 今俺たちが捕まったらダメだ っ, つって、うんうん、一回ここは姿勢を立て直してっていうあそこ良かったですね冷静な部分が残ってるんだなってそうそう、ね、あそこがね、うん、やっぱり一番あってあとは、えー、と今なんか、えー、と東映ファンクラブの方で、はいはい、なぜかその今までのそのなんていうんですか、えー、戦隊もの特撮の、はいえー、と名場面は何かっていうので最終選考でなぜかくれんじゃが残っていてえ そうなんですよ。びっくりしてそれが三十何話<笑>、はい、僕らもびっくりして、はい、えっ何で残ってるみたいな感じなんだけど、はい、それは、えー、とまた同じように今度はケインすらいなくて俺だけが、はい、あの残って4人が捕まってそれを助けに行くみたいなのがあるんですけどやっぱりそれがね一番あの僕らの根幹みたいなところはあるのかな。 で、あのー、一番ね、僕らが、えっと、自分たちでやってでも良かったなと思うのは。まあ、全然知らないと思うんですけど、はい、えっと、稲妻っていう。稲妻知らない。です、ねはい、昭和にあった特撮ものがあるんだけど、はい、それがめちゃくちゃ売れたんですけど。はい、青いヒーローですか。青いヒーロ。あーああ、なんか見たと、ちょっと、シージェッター描いたり、ちょっと似てますか。あ、似てる似てる。わかりました。はいはい。それがね、えっと、なぜ売れたかっていうと、稲妻になる前に、さなぎマンっていうのがいるカードですよ。 要す中間変身で、はいな、はい、二段変身なんですけど、か、は、く、い、れんじゃは、一回戦うシーンになると、忍者少束になるんですあそうですよね、なります、なります、なります、うん、だから、生身で戦うっていうのは、一回ちゃんとあるん、はあ、そっか、それが一番違ったのかなと思うんですいや、なんかもう、かくれんじゃの皆さん見てて、動ける人多いなって、めっちゃ思いました、小川さんもそうですし、ケイさんもそうですし、みんな、皆さん、動けるじゃないですか。いやいやもう大変でした <笑>ケインが動かすぎちゃうんでねああそうですよねでもケインといつもその、えー、撮影しているときにジャックさん の,、はい、あのトランポリンとマット置いてあるんですけど、はいはい、そこで「リーダーやろう!」って言って、うん、トラマットでいつも全中で落っこちるみたいなことを一瞬練習してたんですよ、うん、いや一生一生夜<笑>たちでやってることそうだったんですね<笑>えー、やっぱでも いいですよね、やりますよねやっぱりねだからあれがあるから僕はそのえっ、ー、とモーションキャプチャーに入った時の僕モーションキャプチャーのデビューはバイオハザード4のレオン・ケネディっておっしゃるとこなんですけど レ, レオンやったんですかそうそうええそれやらしてもらったんですけどそれでもミニトラで爆虫<笑>、はいえー、をやって倒れる、はいはい、やられるみたいなとかをやらせてもらってるのは、はい、その特撮のおかげなんですうわすごいそこにも生きてるんですね、うんうん、うわすーげえしかないです いややそそうでですすよよねねだって割と、ね、やっぱその空き時間があるわけですよ僕たちそのやってる時とかそれこそお昼休憩の時とかも結構長かったりましてそこにもうずっとトランポリンとマットが置いてありますもんね あ, あそうやってたんですね小川さんたちもしかもそのバイオのレオンがそこから作られてるってめちゃくちゃすごいですね<笑>熱い話ですねじゃあちょっと失敗したその撮影日は何かありますかまあ失敗したというか 20話前後だと思うんですけど、はい、そ の, 頃にその、まあ、えっ、ー、に姫がね、はいえー、と鶴姫鶴姫の役の子が、はいえー、と一回り下で13歳だったんですよ見えない。当時ね僕はまだ若かったせいもあって要するに、えー、その彼女が、うんえー、と台本を持ってくるのを忘れたとかああと今回の台本まだ読んでないんだよねとかって言ってそのまま撮影所に来ちゃうわけですよ。 で、何見せてよとか言って、はい、今日の台本って何今日の話ってどこかなみたいなこと言ってるからちょっと前もってやってこいよみたいな感じで僕はなってたわけでいやい作り込んでこないとさみたいなその当時僕はすごいこう書き込む人だったんで<笑>めっちゃ書き込んで「ここはこんなプランでやっていきたい」みたいなことやってるのにもうなんならあの真っさら見た見た見た回でも開いて見たみたいな感じの台本をいつも持ってきていて。<笑> で、でおおいいいと思っていたわけですよその返信する前に俺の長台詞があるところでもうその前にそんなことになってるからもうイライライライラしててふざけんなよと思っていたら自分が役に没頭できなくてそのセリフを噛んじゃったんですよ、はい、そしたらえっと監督が「助すか!」ってそんなセリフもう言えないてかっ て, 言ってお前もう言わなくていいとか言って「それ姫、ね、お前がそれ姫!ね」とかって言われてその場でですよもう収録やってる時に 鶴姫にその席を全部持っていかれてで、鶴姫はそれを一発オケーにするわけですようわー悔しい超悔しいこれ<笑>ちょっとだってひ な, んなら姫のせいでちょっとそうなってる自分があって<笑>それで噛んだものを全部姫に持っていかれるみたいなもうれはーうわー悔しいそれ悲しくてやりきれなくてやっぱりその鶴姫のすごいところは 感性がするだから天才肌なんですよねで僕はどっちかっていうとちゃんと考えてしかできないので絶対追いつけないんですよだからそれが悔しくってだから追いつくために何ができるみたいなことをずっと俺は考えてるみたいなあれスカイシアトってありましたかスカイシアトの前に、えっと、あった後楽園遊園地の、えっと、ジェットコースターが飛び降りですかそうそうえっ、うん、その時代ですか えっとね、ジェットコースターからは飛び降りてないけど、うん、ジェットコースターで立ち乗り場やったええーあれなんか超なんか僕たちから夢じゃないですかそのレッドの夢じゃないですかそれうわやってたいいな俺らまでそれは銀河マンで後楽園の野外劇場ってのが終わったのでそうなんだから、えっと、野外劇場の時は3000人入るって言われてたのでええー、3000人それを俺らは6回公演やったから1万8000人入ったんです やば、比じゃないですね僕たちのだから、えっと、その入場者数記録っていうのはもう破 ら, られない絶対破られないですね<笑> 規模がちょっと違いますね人数のすごかったですよ、ね、あの後楽園降り、うん、もね、はい、あの、えっと、周り一周あのその僕らのチケットを買うのでずっと並んでくるうーわーすごめっちゃ調子に乗ってましたで、ね、<笑><笑><笑>僕はかレンジャーで銀河マンで銀河マンのもう一回追加公演みたいなので3回月後僕は出てるんですうわ、はいあのー、1回目は一番下段のとこから飛び降りて銀河、はいえー、マンに帰った時に中段から飛び降りたから、はい、次もう一回戻ってくるんだったら僕上段から飛び降りますねっていうことをや 約束してて終わってたんですけど、うん、3回目「帰ってきちゃいましたね」みたいな話をして「えー、どうしようやべ」ってなって<笑>最初は「いやそれ危険だからやめろ」って「それは無理だよ」って言われたんだけど「や、はい、や, やってみてもいないのに無理だって言わないでくれ」って言って「いや熱いとこ熱いと出た田村さんと」<笑><笑>新堀さんだったんですけど、はい、そうあの<笑>アクションって、だから練習1回させてくれって言って練習してみたら。 あと気をつけて飛べって言われたんですよ、うん、だからあやっていいんだねって言って、えー、とその3回目の公演の一番最終公演の時に冗談から飛んだんですよええー、すごメ1 0ルぐらい諦めないですよでもそういった意味ではねやりた い, やりたい す, すごいですねでもあと物おじしないですよね素のやっぱ小川さんとかっていうのはいや物おじはしますよしますするけど言うじゃないですかであー、まあま言うのはね、うん 言うのは絶対言言いますね言わないで後悔はしたくないいやー分かる分かるけどなかなかそれやっぱできる日ないですからそれはいやそれで言うと古川君はあ僕ね印象に残ってるのは古川君って ブレンジャーって、実は十レンジャーでボツになった、あのう、計画の<笑>キャラクターなんです。ええー、そうなんですか。<笑>ええー、ここちょっとかっこよく、降臨をちょっとロックさせて、下げさせて、と、えー、止, 止, ま<笑>止まってほしいんですよ。言われて。のりだろ、そんな、ほん、たばっかったり、無理だろ。<笑>しかも、ケインはもう、海外で、<笑>えっと、ウルトラマンパワードとか。あ、パワードの後ですか。ねそう、で、えー、パワードをその前の年にやって<笑>、僕らっていうのは、はい、えっ、ー、と、ロードムービーにしたいからっていうので、はい、その戦隊始まって初めて基地を持たない。 ししよよううってしたんですあ、そ, うだでその基地を持たないようにしようってなったんだけどそれが弊害が出て基地っていうのはサスケの名字は先祖のサルトビだったのが正解なのかというふうな質問が来てるんですけれどもえー、っとお願いしますスーパーパということでお送りしたのはマッハでいくぜ